令和元年9月7日と8日の2日間、阿蘇市一帯で第9回大阿蘇元気ウォーク2019が開催され、全国からおよそ1400人が参加して初秋の阿蘇地を歩き自然を満喫しました。出発式では佐藤阿蘇市長が健康が一番、元気が一番、そのためには歩くことが一番と挨拶して参加者を激励し、中には ゴミ拾いをしながら歩く参加者もいました。大阿蘇元気ウォークには20キロ、10キロ、5キロコースに加え、今回限定として熊本地震で被害を受けて不通となり、今年4月に開通した潜水橋道路を歩いて麓のゴールを目指す10キロのスペシャルコースが設けられました。このコースには44人が参加し、 地震後、しばらく見ることのできなかった潜水橋からの景色を楽しんでいました。2日目は青空が広がり、真夏のような日差しを浴びながら、田園地帯や商店街を歩き、コースの途中にはチェックポイントや休憩所が設けられ、参加者たちに阿蘇特産のトマトやお菓子などが振る舞われました。今年の大会には、北海道をはじめ、全国から 2日間でおよそ1400人が参加。稲が実る田園を眺めながら爽やかな汗を流していました。